全国ツアー、キングプリンスコンサートと2021ケラリー、センスからの真っ最中であるキングプリンスだが、この公演中に中学の卒業式とおぼしき平野の写真がネット上に流出していることについて触れたのだという。 平野さんとおぼしき少年が紫色の特攻ふくらしき衣装を着て中学の卒業式と書かれた看板が置いてある校門で仲間たちと拳を握りしめたポーズをとっているというものでファンの間では有名な写真です芸能事務所スタッフ。ファンのレポートによれば、まず8月15日に行われた横浜アリーナでの夜公演でこの話が出てきたという。 平野が登場タイミングに少し遅れた場面があり、その理由を除霊してきたヤンキーが出ちゃって、と平野は言い訳したという。これに流せ角が紫のと突っ込み。平野はこれに、果て何言ってんのととぼけていたというが紫でヤンキーといえば流出していると噂の写真のことを指すとしてファンの間で話題になった。 さらに8月25日、愛知県日本外資スポーツプラザ外資ホールでの昼公演。平野の地元でのコンサートということもあり、メンバーたちが平野の実家の住所を知りたがるという一幕があったという。長瀬さんが例の写真で平野さんが撮っていたポーズをしながら写真を撮った中学はどの辺なのかを聞いたそうでこれに平野さんが流出してるから調べてと返したとのこと。 あの写真が本物であることを認めながら、自らネタにした平野に対し、ファンの間ではさらに好感度が上昇しているようです。同情。SNS では、ヤンキー時代完全にネタにしてるの最高すぎる WW 大好き。流出してる中学の卒業式の写真をネタにしちゃうスーパースター平野仕様ちゃんも可愛い。しっかり受け入れてるし、清しすぎて好き、など。 平野の姿勢を称賛する声が数多く上がっている。また、何度も写真についていじった長瀬についても、長瀬さ、平野の中学のやつ続きすぎないそれいじれるのはレン君だけだと思います。と二人の中の良さにほっこりするファンが続出したようだ。普通なら恥ずかしくて隠してしまうような流出写真つらもあっけらかんとネタにしてしまえるそのキャラクターこそ。 平野が多くの人に愛されるゆえなのだろう。平野仕様のプロフィール誕生日1997年1月29日星座水が目指し新地愛知県名古屋市血液型大型ジャニーズ事務所に所属するキングプリンスへのメンバー。2015年6月、期間限定ユニットとして結成された Mr.King vs.Mr.Prince のメンバーに選ばれる。 ミスター・キングとしての活動を経て、2018年1月にキングプリンスを結成。5月23日にファーストシングル、シンデレラガールでデビュー。ソロとして、2018年 TBS、花のチャレから花男ネクストシーズンキャケラ、2020年日本テレビ、末光警察ミッドナイトランナー、などのドラマに出演。 2022年10月スタートの黒詐欺で TBS ドラマ初主演をする。映画では2018年ウビラブ。2019年かぐや様は小倉世帯から天才たちの恋愛図脳戦。から2021年かぐや様は小倉世帯から天才たちの恋愛図脳戦。からファイナルに主演。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。